クッキー3分クッキング動画の再生数はかんこ取りクッキーチャンネルがお送りいたしますみなさんこんにちはクッキーあ失礼。 グッチー3分クッキングのお時間です。本日のメニューは、ご好評の、本日の晩ご飯にもう一品、ということで、みんな大好き、エビマヨのご紹介です。では早速参りましょう。エビ汗わたとラを取り、よく水気を切ってください。剥いた後は、滑めたらしょっぱいくらいの、塩水、につけといてください。くれぐれもお水にはつけないでくださいね。ラ剥き、わタ取りの様子は、塩塩と塩を分解する、 やや、グロテスクな動画になりかねませんので、今回は割愛にいたします。よく水気を取りましたら、片栗粉をまぶしておきます。まんべんなくです。片栗粉触るのちょっと苦手という方は、小麦粉を使うか、片栗粉に慣れてください。 それではお玉ねぎをぎリぎリにしてまいりましょう。玉ねぎは小さめものもの半分で十分でしょう。具体的な量ですかですから小さめの玉ねぎ半分です。今、 明らかに包丁が左手人差し指の爪の上に乗りましたが心配はゴム用。切られておりませんから玉ねぎは電子レンジでチンすると鏡が抜けるのはご存知ですよね刺激的なのが好きな方は生でも構いませんが500ワットで1分程度今どき なんていう電子レンジなんかございますでしょうかながらもレンものレスピ P でございます。電子レンジで、P、金辛と一緒に、常でにも溶けてしまったようですね。熱いですよ。気をつけてください。玉ねぎはボールに移し、粗熱を取ります。それでは、ソースを合わせてまいりましょう。 スイートチリソース、オ大騒イチ、アシクハイナンプラー、5騒イチ、レモンビール、5騒ぎ1分のチ、マヨネーズは親の仇、ではなく、オサリオンクなんでしょうか。黒胡椒は、ペ、ペ、ペ、ペ、よーく混ぜ合わせます。 てみましょ う, うん、十分でしょう。私はここで爽やかさを出すために、ヨーグルトを加えますが、マヨネーズがちょっと、って方は、マヨネーズを減らし、ヨーグルトの割合を増やしてみても良いかもしれませんね。まあ、マヨネーズ苦手って方が、エビよくうなよって話ですが、ま、が抜けて、エビを、になりますが、おっと、 ニンニクを忘れておりました。これからカレーを作ろうとするものが、ニンニクで忘れるようなもんですよ。本当に、まぬけ、になるところでしたね。お好みで粒胡椒なんてどうでしょう。晴天の霹靂とでも申しましょうか。ピリッとアクセントになること間違いなし。それでは、先ほど死ぬほど片栗粉をまぶしたエビタイを、 油にぶち込んで参りましょう。つライパンに油を引き、煙が出るまで温めてください。くれぐれも、お家系の火災警報器の動作には、ご注意くださいね。ギャー。と、縁を入れて参ります。揚げ物は面倒くさいわ。という方いらっしゃいましたら、少量の油で、揚げ焼き、何かでもよろしいかと思います。あ、そうそう。ようやく、電気数路の電球を交換いたしました。 わかりますか長らくこちらのチャンネルをご視聴いただいている方でしたらおわかりでしたよね。わ明るいでしょう明るみなに、明るみは素なのでございます。 カといい香りがしてまいりましたら、エビを鍋から取り出し、油を切りましょう。油はしっかり切ってくださいね。ソースと絡めたとき、油っこくなってしまいますからね。粗熱を取り、マヨソースに絡めてください。よーく絡めましょう。エビの温度が差がらないまま混ぜますと、マヨネーズが分離してしまい、 マヨとネーズがジュース喧嘩してしまいますから、食えたもんがなくなりますよ。犬を食わないとは、まさにこのこと。お皿に盛り付けましたら、完成でございます。レタスなんかがありましたら、ちょんと乗せてあげましょう。非常に美味しく召し上がれますよ。ありよし。見た目よし。そろそろ、 お別れのお時間です。ちなみに本日のメインディッシュは、サーモンのレアカツ、でございます。こちらのレシピ詳細は、一人前食堂、マイさんの動画をご参照くださいませ。それではまたいつかお会いしましょう。ごきげんよう。